ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。500系新幹線です。当時は、のぞみ、東京初博多駅でした。東京駅で、東北新幹線 MAX と並んでいます。フクロウの翼の形状を真似したパンタグラフです。JR 西日本の W です。 かっこいいので、いつも戦闘には人だかりでした。おまけで300系新幹線です。100系と200系の並びです。100系です。ご視聴ありがとうございました。